所詮永遠の属国です。どうも政治いろいろの学ぶです。ムンジェイン大統領の就任前から北朝鮮のことしか頭にないと批判し、卓越した洞察力を称賛された武藤正敏元中韓全権大使。その武藤正敏氏が。 ダイヤモンドオンラインに気稿を寄せています。ダイヤモンドオンラインの記事を一部引用します。ユン・ソン・ギョル氏が大統領となり、最初に取り組む問題が外交の健全化だろう。これまでムン・ジェイン大統領の下で韓国は、中国・北朝鮮にすり寄り、極限がいに勢力を注いできた。その端的な例が、 在韓米軍がサードを配備することに対する中国の反発を受け、ムン・ジェイン大統領が法中2ヶ月前に、サードを追加配備しない、アメリカのミサイル防衛システムに参加しない、日米韓軍事同盟はしないといわゆる三不政策を表明したことである。これは韓国の安保に関する主権を制限しかねない内容である。 しかし、ムン・ジェイン大統領にとっては、中国の機嫌を損なわないことが最優先であった。とはいえ、サード問題を中国側と交渉した文政権の複数の当事者は、三府について、政府の考えを説明したものに過ぎず、約束ではないと強調してきた。文政権としても、約束とするには躊躇があったのだろう。ところが、 中国国営の環球時報によれば、産婦は環中相互尊重の結果として、中国側では約束と受け止められているようである。韓国メディアは最近、中国が在韓米軍のサードに対し、産婦に加えて一元まで要求していたが、文在寅政権はこれを隠していたと報じた。ここでいう一元とは、すでに配備された サードの運用に制限を加えるるという意味であるこの報道が正しければ、三府政策は中間の交渉の結果ということになる。しかも、三府に加え一元も交渉の対象になっていたことが伺える。一元の存在は、環球時報が2017年11月、三府と一元は韓国が取るべきマジノ線と主張したことがきっかけで、 外交関係者の間で取り上げられるようになった。中間の交渉の結果であれば、単に政府の考え方を説明したでは通らないのではないか。ユン・ソン・ギョル氏の大統領職引き継ぎ委員会は4日、ウォン・イルヒ、史跡副報道官が、当事者たちが真実を国民に細かく明らかにすることが道理だとコメントした。 ウォン・イルヒ副報道官は、記事の内容が事実であれば、今も韓国の軍事主権を侵害する深刻な事案という問題意識を持っている。事実関係がどうなっているか私たちが確認できる内容は全くないが、現政府には合意に関与した当事者たちがいるので、その人たちが真実を明らかにすることが道理だとコメントした。この当事者とは当時の 韓ファ外相及びチョンウィヨン国官保室長を指しているようだ。ムンジェイン政権は中国に外交の主導権を奪われ、中国の言いなりになってきた。しかもそれを国民に知られないようにひたすら隠し続けてきた。そのツケを追うのは次期政権である。とのことです。ちょっと引用するには長すぎて、 全文を引用できなかったのですが、武藤正敏氏はこの記事の中で、ムンジェイン政権が中国追従外交を行ったのは二つの理由がある。第一に、中国が北朝鮮に対して影響力を行使し、北朝鮮と韓国の関係改善に尽力してくれると思い込んでいること。第二に、輸出先としての重要性だと述べておられます。 これは非常に的確に捉えていると思われます。武藤氏が第二の理由に挙げている輸出先としての重要性は今更言うまでもないでしょう。外需が自国経済の生命線であり、しかもその外需のうち実に4分の1以上が中国向けである韓国にとって、中国は絶対に嫌われてはいけない相手だと言っていいでしょう。 第一の理由も大いに頷けます北朝鮮のことしか頭にないムン・ジェイン大統領にとって関心事はいかにしてキム・ジョンウン、キム・ヨジョン氏の覚えがめでたくなるかということだけでありそのためであれば中国の軍務に下ることなど滋賀にも欠けないでしょういや現状認識が全くできず分析能力も皆無に等しいムン大統領のことです もしかしたら北朝鮮との関係を良くするために中国を利用しているのだと本気で思い込んでいるかもしれません。長い属国生活で中国に対する免疫腐敗が身に染みついている韓国人。その結晶とも言っていい文大統領のことです。なぜか上から目線で南北関係良化のために中国の力を 利用してやっているのだと思い込み一人越に行っている可能性はゼロではないと思われます韓国人にとって中国は長年の総諸国であり恐怖の対象でしかないと思われます同時に圧倒的な国力の差も認識しており中国には絶対に勝てないと心のどこかで思っているとも思われます 素直に勝てないと認めればいいのですが、韓国人というのは世にも奇妙な鬱屈性を持っています。負けたということを素直に認めることができず、何の根拠もなく、利用してやっているのだという上から目線の精神的勝利を一人で行い、周りの冷ややかな視線にも気づかず、俺の方が上だとわめき散らすのが常だと言ってもいいでしょう。 そう考えると、文大統領や文政権の閣僚が三不一元を中間双方の交渉の結果だとは自国民には言わず、我が政府の考え方を説明者のみだというのも頷けます。事実は、中国に脅され恐怖に震え上がりながら、わかりましたと承諾した結果が三不一元の誓いなのですが、 プライドだけは異常に高い韓国国民にそんなことを言えるはずもなく、もしかしたら自分で自分に嘘をついて精神的勝利を得るために我々の考え方を説明しただけだと言ったのではないでしょうか。ムン大統領やムン政権閣僚の精神的勝利は置いといて中国側が事実として捉えているのは韓国は我が国の落としに震え上がって 三一元を了承ししたとといううことだけでしょう中国側からすれば、文大統領は、李氏朝鮮時代の王と同じように、三期九皇等の礼をしたと思っているかもしれません。中国にとって韓国は永遠の属国にしか過ぎないのです。韓国では、大統領が変われば国が変わるというのは常識になっているかもしれませんが、 他の国ではそうではありません。文大統領がユン新大統領に変わろうとも、韓国は依然韓国のままであり、永遠の属国にも変わりはなく、三府一元の誓いに背くことなど、あってはならないことなのではないでしょうか。就任前から、新米反中反北朝鮮を掲げているユン氏ですが、その思惑は、のっけから、 中国の激しい怒りにさらされ、いきなり腰砕けになる可能性も大いにあると思われます。そしてまた、右往左往を繰り返すのでしょう。これが韓国という国の宿命であり、本質なのではないでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。